こんにちは JSL タイム制作の映画「声」に出演しました山谷武史ですこの「声」という映画は耳が聞こえない老う者の方の実体点をもとに撮られた映画で短いながらも厚みのある内容になっておりますただいまこの「声」という映画では制作費の支援をお願いしております恐縮ではございますが ぜひ皆様から少しでも多くのご寄付をいただけますと幸いです何卒よろしくお願いいたします